NPO 法人セレニティの田口真由です私は父親を自殺で亡くした自死族当事者です年間3万人の自殺者を14年連続で出している自殺大国日本昨年はようやく3万人を切りましたが数が減ったからといって遺族の悲しみが消えることはありませんそして大切な人を自殺で亡くした友人や恋人職場の仲間たち、近所の人たち たくさんの人々にも及んでいます経済状況の悪化とともに自殺は増えてきましたそして被災地でも自殺は増えています自殺はもはや個人の問題ではなく社会全体の問題です私田口真由と緑の党は誰も置き去りにされない社会誰も追い詰められない社会を目指します